ーさんちの「犬チャンネル」お男前と思ったらわしか。 よし、ちょっと走るスピード、上げてみるか。ここじゃないな。あそこでもないな。 Атта-атта! Пу-ку-ку-ку-ку-ку!